それでは授業の後半の方に入りたいと思います。でまず最初に先ほどのですね前半の最後に出しました例題でちょっとあの訂正というかあのあそうですね訂正をしておきたいと思いますとあのさっき D としてこの上半平面を出したんですけれども、まあ、本来ですとごめんなさいここはこの今の例題ですと R2 全体でこう取ってもあの 取, 取った方がいいわけですね。なんでかっていうと、そのまあ、少なくともうんとこの fxy っていう関数自体はこの実数全体で定義されておりますので、ここをちょっと直しておいてください。で、その上で先ほどその因関数の そのアイディアの導入のところで説明したこの上半平面とかですねあと下の半平面を隠すっていうアイデアがあのどこでえっと実現されているかというとそれはこの fx の定め方でこう決まっていると、えー、いうことです。でそれはどういうことかというと、えっとまあ、このルートですねこのルート2の符号をプラスにしておけばこの楕円の上半分の関数だけを扱うことになりますし逆に このルートの前にこの符号をマイナスにしておけば下半分の曲線だけは扱うことができます。ということにしてその fx の符号をこの場合ですと符号をうまく定めることでこの例えばこの楕円ですと上半分もしくは下半分を関数の形で扱うことができるというところをちょっと訂正しておきたいと思いますのでよろしくお願いします。 それでは一応先ほどの内容に引き続きまして実際にその因関数定理の説明に入っていきたいと思います。 教科書ですと定理 4.15 です、151ページですね、見てください。で、これが一貫数定理なんですけれども、一応順によって説明していきますと、<笑> D を、まあ、ユークリット空間 R2 の部分集合のある領域としまして、これを回集合とします。 でそれからえーと、Fxy、LargeFxy ですね、お文字の Fxy を D から実数への関数としまして、えっと、そして、LargeF には条件がついて、C の1級というふうにします。 この中の地球ってことはの意味をもう一回思い出してみますと1回微分可能でその同関数が連続だという仮定ですねこういう仮定をしておきます。でさらに まあ、D の点 AB という点でここにおけるそのラジェフの関数の値ですねこのラジェフの AB が0に等しくかつこの点でその Y の 変動関数の値がゼロではないとします。で、このとき すみません、この時でちょっと黒板が低いので、えーっとまあ、こちらに移って説明します。 まず愛として点、えー、A を含む改革でそれから フェックスとしてこれはその今定義した I において I において定義された関数ですね。で、もう一つは えっ、ー、イプシロン、これはあの正の実数です。で、この三つのもので。まあ、以下の性質を満たすものが存在するというのがに関する定義です。 教科書には151ページの下の方に括弧1から括弧3というのが条件がありますけれども大体いいそれに沿っているんですが一応その前に括弧0というのを加えておきますとまず0番目として B=FA とそれからあとの123は教科書にあるものと同じ 性質なんですが、えー、1は、まあ、f が、えー、とこの largef の xy=0 という方程式が定める因関数。 カ括弧2はえと x ロが、えー、区間 I のある点でそれから Y0, y0 っていうのがそのまあ b との差ですね b との差の絶対値がイプシロンより小さい値でかつこの xl と y0 はこのラージ f x y の0点になっているとすなわち代入すると0になるというような点があるとすると えー、と実はこの y0 というのはこの因関数 smallf に x0 を代入した値になるというのがこの2番目の条件性質です。それから3番目の性質は この区間 i の2の x においてこの x と y は fx ですね x で, FX 点 x で fx におけるこのラージ f のこの y による変動関数の値というのが実は0ではないと。 ちょっと定理の説明としては複雑かと思いますけれどもそのまあ D まあ D の点ですね D の点で、うん まあ、ちょっと分かりにくいかもしれない。少し、ちょっと、もう、図を書いて、もう少し、直感的に説明してみましょう。と。まあ、例えば。このエフエクスイアイコールゼロ。ラージエフエクスアイコールゼロで定まる、こう。曲線があったとしましょう。で。 例えば、そうですね、この辺にこの AB っていう点を取ったとしましょう。一応、うんと、まあ、LargeD としては、まあ、場合によっては、ある、こう、XY 平面上の回収号かもしれませんし、あるいは、まあ、 XI 平面全体にしてもいいんですけれども、まあ、その中でこの AB という点を取ってでこの FAB が0ですからこの AB という点はこの曲線上にあると。でしかもここでのそのうんと Y に関する同関数がまあ0ではないというような点があったきにえっ、ー、とまあああいう こ, このカッゼ0からカッコ3の条件を満たすようなこの区間 i とかそれから y イコール fx とかン正のンが存在するっていうふうに言ってるんですけどまあ例えばこの場合ですとまあ例えば例としてまあこういう回区間 i が存在しますと。 でこの回復感 i の上である関数 y イコール fx が存在しますと。であとはうんとイプシロンですねイプシロン、正のイプシロンが存在して、えー、とこれはどういうことを言ってるかというと。う えー、とイプシロンに関しては、まあ、y, y ですね Y0 と,、えー、と B のとの差がイプシロンですから大体いい B の Y 座標はこの辺なんで例えばこういう範囲ですねこういう範囲で、えー、まあ Y, y 軸上で、y の値 y0 を中心に、え、あ、ー、ごめんなさい、ここ b です、ごめんなさい、ここ b を中心に、b を中心に、上下、イプシロンぐらいの幅の帯の中に、この x0 と y0 を取っていれば、実は、えー、この y0 っていうのは、えー、この fx に x0 代入してあので得られる点であると。 そういった性質を満たすようなあのこういう fx が存在するっていうのが、えー、とあと最後は こ, うです、ね、そ の, この区間内でそのこの曲線上で、えー、と y に関する変微分ですね変微分変微係数がゼロにならないとそういうあのこういう関数ですとかそれから区間ですとかそれからこういう実数ですね。 が取れるっていうのが、まあ、あのこのまず因関数定理の、えー、と主張の前半っていうか最初の3分の2くらいですね。でもう一つ主張があって、えー、と今度はそのこの因関数 の, その微分ですね同関数に関する説明もありましてじゃあちょっとそれはまた続きでちょっとこっちの方に書きましょう。 さらにこのとき Fx は C19C19 C19 とていうのはすなわち X で微分可能でしかもその変微 分, 微分変動関数は連続ですと。 ということを言っていまして。でそれでだけじゃなくて、その F. X. プライメッですね、この F. X. の変動関数が。うん、あの。その因関数の。を使うと。 次のように書けるということを言っています。で、これは百五十二ページ教科書です。百五十二ページのと一行目にあります四点十五式なんですけれどもえと、と分母はこのラージ F の x による偏微分それから 分子がラージ エ, ッ ク, スのラージエックの x による変微分で分母が、えー、とラージエックの y による変微分 と,、えー、という形でこうあの因関数の、えー、と同関数を表すことができます と, ということも言えましてでさらに まあ、さらには2回続いてしまいますけれどもこの最初に与えたラージエ e f の xy が c の r 級ですね。から r 回変微分可能でしかもその変微分 変動関数が全部連続というときには円関数のスモール Fx というのも C の RQ であると。 ということで、まあ、ちょっと結構その主張がいろいろありますけれどもこれがそのインカステリーの主張の全体です。 一応、えーまあ、こうして見てみますとそのまあ、えー、と Fxy 方程式 f ラジエフの xy イコール0が与えられた、えー、ときにじゃあ因関数は存在するのかっていう問いに対してはうんと例えばこの場合ですとこの y y に関するそのあの変微分がゼロでなければ、えー、っとこれはその y を x の関数として表す因関数がその存在するということを言っていますでそれからあともともとの large fxy が、えー、っと1回微分可能であの連続ならば、えー、っとこの因関数の small fx というのも微分可能 で, で しかも同関数は連続 で, でさらにその同関数はこういう形で表すことはできるということも言っています。で、まあ、この辺の性質は後で演習問題にもちょっと出てくるんですがその因関数のこう同関数を求めるとかそれからあの因関数 の, その接線をですねこう求めるといったような計算にも使うことができます。で 例えばその皆さんもやってきたことあるかと思いますがその円今まで出てきたその円ですとか楕円 の, その楕円状 の, の曲線上の点における接線を求める際にまあ今までですと y イコールえーとルートの何とかっていうふうに感想を表してそのまあ接線を求めてくるやり方が主だったと思いますけれどもこの因関数定理を使うともともと与えられた因関数から一発でその 接線を求めるということもできるようになります。まその辺は詳しいことはまた後で例題で泳お い, おい説明したいと思います。で、あと、えっ、ー、と印鑑数定理のあの証明はあのとまあ、時間と分量の都合で、あのこの授業内ではやりませんと。実際講義ノートに僕書きましたら4ページぐらいにあのなりました。で、多分読むだけでも大変だと思います。けれども。一応。 とまあ一通りですね、証明はきちっと丁寧に書いたつもりですので、とま あ,、うんとまああの、もし気になる人はあの読んでみてください。ここまでいいでしょうか。じゃあ、と一つ例題としてですねその、今ちょうど述べました、その曲線の接線の計算をですね、その、の、あの、 例題を説明したいと思います。 えー、とまず、その一般論からちょっと書きますけれども、この LargeF の Fxy ですね、LargeF の Fxy というのが関数、二変数関数として C の1級と、1回顕微分可能で連続、しかも連続であるというような関数とします。それから えー、と曲線 C をこの LargeF の F, Fxy を使ってまあ方程式 LargeFxy の0点の集合とでこの曲線を定めます。ですね、まあ、さっき今日やった例です例えばあの今日の冒頭で扱った、B、あの楕円ですとか、まあ、そういったものをこう思い浮かべてもらえればいいです。で ここまで書きますと例えば、まあ、xy 平面上に曲線 c ですね、まあ、fxy=0 で定まる曲線 c があのあ与えられているとしましょう。で で こ, の点この中でその点 A というのを座標 X0Y0 としますけれどもこれを曲線 C 上の点とします。ですので例えばこの辺ですかねこの辺で。 えーまあ、x 座標が x0 で y 座標が y0 の点 a がこの曲線 c 上にあるというような状況を考えます。えー、と一応これを曲線 c の上にあるっていうことを今までの数式を用いて表しますと f の x0y0 イコール0というを満たすということを表します。 でまあ、こういう状況を考えますと、そういったときに、先ほどのその因関数定理から言えることは、えー、この今取ったこの点 A の近傍で、あ, のある因関数 y イコール fx が存在するということがまあ言えるわけです。そうしますと、うーんと。 そ の, 時その点 A の金棒で、その fxy イコール、ラージ f ですね、ラージ f の fxy イコール0によって定まる因関数が存在します。 でですのでこれは先ほどやったようにですねこの点 A の近傍でその因関数が存在してこれを y=fx と置くことができてしかも点 A の近傍ではこの y=fx のグラフというのはこの最初に定めた曲線 C に一致するというようなものが存在するというのが因関数定理から分かるというわけですね。 でちょっと回りくどい説明かもしれませんけれども、うん、と一応今ですねその観察したいのはこの因関数として定まるその曲線あもしくは こ, この曲線ですねこの曲線の例えば今挙げている点ラージエにおける接線をどうやって求めるかという話をしたいのでと、まあ、ちょっと多少回りくどいような説明ですけれども一応この点 A の近傍で、のこの LargeF の xy イコールゼロによって定まる因関数ですね、スモール Fx というのが存在して、で、そうすると、のこの曲線のですね、この点 A における接線っていうのは、この点 A の近傍では、 そのこの曲線とにこう一致するこう関数が求まりましたからそうするとこの曲線のこの点 A における接線というのはこの関数の点 A における接線として求めることができるというわけです。もう一度書くとえ こ, のここでその y こういう因関数 y=fx が存在することから点 A における 曲線 C の接線ですね。接線っていうのが、えー、点 A におけるこの関数、因関数の y=fx の接線と一致すると。 ということが言えますですのでその最初に求めたかったのはこの点 A におけるこの曲線 C の接線まあこんな感じですかねだったわけなんですがイン関数定理を使うことによってここで定まるイン関数 y=fx の接線を求めればよいということになるわけです。ちょっとこう説明が 何段階も回りくどいかもしれませんけれども一応最終的にはこういうことを使ってこの曲線 fxy ラージ fxy=0 ールで定まる曲線のある点における接線を求めようということを理解してください。でじゃあ えー、と実際にその接線を求めてみましょうっていうとこの y=fx イコールというのは一変数関数ですからえと皆さん一変数関数のことはあの春学期によく勉強したもしくは勉強したことになっておりますのでその<笑>えとこの一変数関数の接線についてはよく理解しているということが言えるわけです。でそうしますと y=fx イコール、FX、の y イコール f x のまあ x イコール x0 におけるまあ接線を求めてみましょうっていうとまああの皆さん覚えていればすぐ出てくると思いますけれどもその式は y-y0 イコール接線ですのでこの傾きがこの点 x0 における f の同関数の値になるわけですね。微分係数のようになるわけです。 まあ、こういう形でこうあの接線の式が求まるというわけですね。で、えー、それで実はこの問題になるのはこの x0 に点 x0 におけるその f のあの 微分係数だったわけですけれどもこれは実は先ほどその因関数定理から求まっておりまして。 一応これが何だったかというとあの先ほどの11枚目の黒板に残っても残っているんですけれども F' の x0 っていうのが、えー、とまあ分母は LargeF の x による変微分ですね。 分 子, 分子が、X、LargeF の X による変微分それから分母がとラージ f の Y による変微分とに、まあ、それぞれこの 今, と今その考えている点 A の X 座標の X0 とそれから Y 座標の Y0 を代入した微分係数で表すことができます。 で、あとは、そのまあこういうその有理式ですね、分数になっている形の有理式をうまく通分して整理すると、えっと、fx の、ラージ fx の x0,y0×x マイナス x0 プラス えー Large、fy の x 0 y 0る y y 0 0という式が導かれましてで最終的にこれがその今考えているその曲線 c の点 a における接線の式。 なりますで これで一応接線の式が求まったわけなんですけれども、えー、と一つ注意してほしいのはこの最後の式でですねその因関数で出てきたその small f っていうのがどこにも出てこないんですね最終的にはこの曲線 C を定義しているこの large fxy のその変微分だけを使ってこの接線というのを表すことができるというのが あの味噌というかご利益ですですのでと原理的にはその因関数をの接線を使って求めるんだけれどもあの計算結果としてはこの因関数の式を直接導かなくてもこの接線の式が出てくるというのがポイントですので、まあ、そこを押さえて使えるようにしておきましょう。ここまでいいでしょうか。 でえー、と一応これはあのー、今ですねここでやる例題を一問用意しておりますのでちょっと例題を実際にやりながら見ていきましょう。 今回の例題はですね演習書の方から持ってきてみました演習場を持っている人はこの緑の本ですが134ページのセクション 3.5.3 曲線の接線と後線というところを見てみてください、まあ、一応 あの演習場を持っていない人でもちゃんと分かるように問題設定は全部板書しながらゆっくり進めます。で、でここの例題では、と fxy として、ラージ fxy ですね、x2 乗プラス y2 乗マイナス1という式を扱います。で まあ、これを見てですねこの曲線 C としてこの LargeF の xy=0 イコールゼロを満たす曲線と点の集まりとして表せる曲線ということなんですがこれで皆さんどんな図形か想像つきますでしょうかどうでしょうあのまあ多分想像つく人も結構いると思いますが。 えー、x2 乗プラス y 乗マイナス1イコールまあ0ですので x 乗プラス y1 というふうにこう定数をこう右辺に移しますとまあ皆さん誰でも知ってる円になるわけですね。中心が原点で半径が1の円を表します。 まあ、これこの今回はこういうの C と曲線 C としてまあこういうあの円を取り上げます。まあ、非常に基本的な例題だと思いますけれども。で、えー、とまあこれ円ですね。円上の。この曲線 C ですから円この円上の点 P というのを1点取ってくるわけですけれども。 まあ、これはまあ皆さん各自で例題を解こうと思ったらまあ好きなこう値にですねこうしてあの構いませんがまあこの例題ではえっと点 P の座標として1 2分の1とそれから2分のルート3というのを取りましたえとちなみに1 2分の1と2分のル3多分この辺ですかね ここに P を取りまして、で、この点 P における接線の式を求めてみます。 でえー、と大体こう、まあ、接線らしく書くとこういう直線ですねこういうい直線をまあ求めてみましょうというんですけれどもで、えー、とこれをですね因関、まあ、数定理を使ってえと求めてみましょうということなんですが。 うんとまあこの例題の場合はそのイン関数があの分かっていますのでえとそのイン関数を直接求めるまあ従来のやり方でちょっと1回まず出してみましょう。15。 とまず角1式を求めると。 じゃあまずはこの因関数を直接求めた場合なんですけれどもえとまずはこの円の c の上でですねこの えー、と点 P を取るその因関数っていうのはどう求まるかというと要はそのこの円の c の部分で例えば今皆さん想像つくのはこの部分ですねあのこの部分をこの y イコール何とか x っていうその x の式で表してみたらどうなりますかっていう話ですねでこれはどうなるかっていうとまあ多分あの多くの人はすぐ計算できると思いますが y イコール FX イココーールル、え、fx、ー、ここから解くわけですね。ここから y2 乗イコール1マイナス x2 乗になってで y は、まあ、本来ですとプラスマイナス1マイナス x2 乗っていうことになるんですけれども、まあ、今回はその中で、えー、と y が正の部分を取りますから、えー、ここでは実際には、えーと 今 後, ですね今後の前の符号はプラスで1マイナス x2 乗というふうになるわけです。でうんとまあ こ, こ, まあここでその因関数が一つこう求まりましたと。fx イコールルート1マイナス x2 乗ですよっていうことになるとあとはここからその fx の接線を求めるとすれば。 まずそう、微分をしますと、一応ちょっと途中、計算は皆さんできたことにして書きますと、えっとマイナスルート1マイナス x2 乗分の1ということになって、 あとはそうです、ね、今この点 P の座標が1 2分の1、X 座標が1 2分の1ですので、これを代入すると、なんか、違ったはい、えー、あそうかそうか、ごめんなさい、えっ、ー、と、分子に X でしったっけ、ちょっと待ってね。 おお、そう で,、ねはい、す<笑>ここですよね。はい、すみません。ここですよね。はい。はい、ありがとうございます。<笑>え講、ー、義ノートの方も。あの、分子が一になってたので、直しておきました。夜よなような仕事をしていると、ちょっとこういうところまずいですよね。<笑> 夜中はよく間違いやすいので、ちょっと注意が必要です。で、でこの x プライムですねの2分の1というのはその同関数の値を求めますとこれがルート3分の1ですので。 この点 P における接線の式は、あとは皆さんよく知っている方法だと思いますけれども、まず y マイナス、この点 P の y 座標ですね、2分のルート3イコール、次に同関数の値が出てきて、マイナスルート3分の1かける x、x マイナス、点 P の x 座標ですから、2分の1と。 いうことで、まあこれをその分母をうまく払って表しますと、x プラスルート 3y イコール2という式になります。ここまでいいでしょうか。 では引き続きまして今度はこの接線をですね先ほど説明しましたこのインカンス定理を用いて求めるというのをやってみます。 この接線を今度はインカンス定理を用いて求めるというんですがと今日の今の授業の残り時間が10分少々 で, でそれからこうあと内容からするとちょっと時間が余りそうな気がします。でしかも皆さん ただ黒板の板書を見て写すだけでは非常に張り合いがないかもしれないのでちょっと5分ぐらい時間置きますので皆さん一回これで各自計算してみてください。先ほどやった方法ですね先ほど一般的な方法をやりだしましたのでちょっと袖に従ってもしくはこの演習書を持っている人は演習書を 見てあるいは、えー、と周りで演習書を持っている人にちょっと見せてもらったりして、えー、とこのインカステリオを用いた節線の計算をちょっと5分間ぐらいでやってみましょう。うん、じゃあまあ大体そうですねあと残り時間10残り時間5分ぐらいになりましたので、えー、と一応。 じゃあ因関数定理に従って求めてみますと一応因関数定理を今回適用できるための条件というのがいくつかあったんですが同関数に関してはその上のですね14番目の黒板の一番上の式になりますようにこの今で言うと点 P におけるその Y の変微分の値が ゼロではないということが必要ですので一応それを先に調べておきますと FY の二分の一と2分のルとなんですね。おけるこの値が。 ルートさんでこれはゼロではないとよって定理によってそのまず 足の x0 x0, x0 はだから、えー、と1 2分の1ですか。1 /2 イコール まあ、これを使って、一応、演習書の方にも書いていますけれども、マイナスルート3分の1ということで、あとは、に先にやりました、因関数が直接求めた場合ですね、一と同様と。 まあ、実際に答案を書く際には、この1の場合のこの接線の式ですね、これをきちんと答案に書いてください。今はその1の場合で書いたので省略しましたけれども、実際に答案ではこちらの方を書いてもらうという形で、イン関ンス定理を用いてこう求めることもできますという話ですね。ここまでよろしいでしょうか。 といいうあたたりで時間が来てしまいましまま本来は次の話題としまして教科書です百159ページの3の条件付き極値問題に進みたかったんですが今日は残念ながらそこまでいきませんでしたのでじゃあこの条件付き極値問題を次回ですね授業の時に説明してそこでようやくまあ 偏微分とはおさらばしてですね。次にあのもっと怖いかもしれない重積分にあの<笑>重いというか重いという話ですが進みたいと思います。何か質問がありましたうか。じゃあ、えー、ちょっとあの時間空きますけれども皆さんまた頑張って、えー、復習してでまた会いましょう。どうもじゃあ今日は終わりします。お疲れ様でした。